ハニューは憧れのレジェンドたちへの思いを演技で表現した。ご視聴ありがとうございます。早速、今日もハニュー選手のファンへ情報をご提供させていただきます。18年8月、カナダ・トロントで行われた公開練習で、ハニューは新プログラムを発表。ショートプログラム SP はジェフリー・バトル氏による振り付けの秋に寄せてで、フリーはシェー・リーンボーン氏振り付けのオリジン。 ハニューが同型の念を抱く、ジョニー・ユーヤとエフゲニー・プルシェンコがそれぞれ使用した曲だ。フリーは、プルシェンコさんがニジンスキーに捧ぐで使っていた曲で、これは僕がスケートに没頭するきっかけになったプログラムです。自分のスケート人生の起源というか、根源的なものを感じて滑りたいと思って、このタイトルにしました。ショートも非常に印象に残っているプログラム。ウィンバーさんのスケートに見入り、スピンジの手の使い方や柔らかい表現、間の取り方、ジャンプのランディング姿勢など、 一つ一つに注意をして演技をするようになった曲です。閉昌五輪後、怪我でスケートができない一ヶ月間、羽生はずっと考えていた。勝ち負けに固執しすぎる必要はない。自分のために滑ってもいいかなと思い、この二つの曲に決めた。自ら企画プロデュースしたアイスショー、Continues with Wings に、ウヤとプルシェンコに出演してもらった際に、曲の仕様について伝え、すごく嬉しい。頑張ってくれと、二人から了承を得たという。 羽生は自身にとって大きな区切りとなった平昌五輪をこう振り返っている。平昌五輪で優勝することは幼い頃から決めていた人生設計でしたし、自分の中では決定事項だった。措置に続いての五輪連覇がこれからの人生で絶対に大事になると思っていたし、連覇を背負っていろんなことをしたいと思っていました。 その大事な舞台で自分の力を出し切れない状況になった。もどかしさはあったけれど、過去も捨てて、未来も捨てて、この時だけと集中して、結果を取ることが全てだ、と。だから全力でできたのかなと思います。ノーミスではなかったですが、あれだけのガッツポーズができたのは、あれが自分の最大限だったと思えたからですね。五輪シーズンに選んだプログラムのバラード第1番と単調と、最 イ, イは勝負をかけるための選択だった。羽生は何が自分のマスターピースなのか。 何が自分の感全体なのかと、自分にとっての感全体をどうすれば見せられるかということに、すごくこだわってきた4年間だったと話す。だからこそ、足首の痛みもあった五輪前の苦しい練習でも、四回転ループを飛べないくらいなら、お前は五輪へ行くな。自分にそうプレッシャーをかけて、なんとかやってきたという、なんとか四回転ループを降りられるくらいにはなった。でも、そのくらいの確率では、プログラムに組み込めない。 だから、公式練習からプランを組み立てる際にも、自分の感覚だけではなく、周囲の意見もいい意味で、自分のために使うことをものすごく考えていました。フリーで、後半の4回転トーループに、コンビネーションがつかなかった時、安全に考えて、次のトリプルアクセルプラス2回転トーループを、きれいに飛ぼうとするのではなく、とっさに3連続ジャンプにしたのも、僅差で負けて、苦渋を味わってきた経験があったからこその選択だった。 それで納得できる演技が最終的にできたのかなと思います。苦しい戦いを乗り越え、ようやく安心して次へ進めたという、曲と自分との関係も、その曲にどういう深みがあって、その深みを作るために、自分の演技をどう融合させていくか。今はそんなことをすごく考えています。この年、羽生が新たに選んだプログラムを見て、彼がもう一度、競技人生を生きようとしていると感じられた。それを羽生に問うと、ほがらかに笑いながら、次のように答えた。 競技人生というより、スケート人生が新たに始まった感覚があります。今までは五輪で勝つことが一番大きかった。それだけをモチベーションにやってきたところもある。だから今は、その大きなモチベーションを失ったかなと思います。ソチ五輪で金メダルを取った時、あまりにも辛すぎたから、やめようとも思っていたんです。 でも、やっぱり小さい頃から、兵将で優勝したいと思っていたので、五輪連覇が目標になって、だから、兵将で連覇できた後は、ああ、もう終わったと思っていたんです。ただ、自分の心の中に、ちょっともやも残っていて、羽生が新たなスケート人生の第一歩に、憧れのスケーターのプログラム曲を選んだのは、必然だったのかもしれない。そして、リスペクトするレジェンドたちと、同じリンクで演技することで実感したこともあった。自分では、圧倒的な差を感じているんです。 プルセンコさんやジョニー・ウィアさんだけではなく、ステファン・ランビエールさんやジェフリー・バトルさんなど、いろんな人たちとアイスショーを一緒にやらせていただいていますが、スケーターとしての自分と、もしくは人間としての自分と、彼らを比べると圧倒的な格の差を感じます。年齢的なものかもしれないし。 これからいろんなことを経験して出てくるものかもしれないし、演熟みというものかもしれない。いろいろなアイスショーをやってきて、すごく感じたのは、彼らが自分のことを同等だと考えてくれていることでした。五輪で2回金メダルを取るのはすごいことだよと、何度も言われてました。でも、僕自身はあんまり対等とは考えていないんです。もちろん、日本のアイスショーだからだとも思いますが、自分をリスペクトしてくれているというのがわかりました。それがすごく大きくて、五輪連覇の自信につながっていきました。 自分が認められるようになってきたこととともに、今回選んだこの曲たちに関しては、ただ単純に自分が小さい頃に滑りたかった気持ちを大切にしてあげたい。そんな思いでした。尊敬するスケーターと同じ曲を使っても、羽生結弦の色は出ていた。 練習を見ただけでも至るところにそのことは感じられ、それは彼が自分の表現の世界を確立してきていることの証とも言えた。以前はプルシェンコさんのこの部分を受け取って、ウィンバさんのここの部分を受け取ってとか、自分の色じゃなくて尊敬している方々の演技や表現をつなぎ合わせて自分になればいいなと思っていたんです。でも、やっと去年2017年くらいから自分らしさが見えてきていて、 エキシビションプログラムの春よ、恋とか天と地のレクイエムなどもそうなんですけど、自分の色がやっと出てきたなと。だから尊敬している方のプログラム曲にその色を入れた上でリスペクトを持ちながらやってみたい。そんな気持ちがあります。同時に今は自分の好きなようにしてしまおうかなとも思っていて、今は達成感が大きいので、素直に自分の気持ちとか大きな意味での動心に合った夢を素直に叶えてあげようと。 今は、何というか、すごく子供に戻った感じです。羽生は、そう言って、明るい笑みを浮かべた。この時の公開練習での、オリジンのステップからは、これまでの、催眠や、ホートレガシーなどとは違う印象も受けた。そして、起源というか、根源的なものを感じて滑りたいという、羽生の言葉を聞いた時、そのステップは、古代日本の巫女による、祈りの舞のようにも思えた。そのことを伝えると、羽生は、そうかもしれないですね。シェイ、リーンさんが振り付けを考えるとき、 古時期にインスパイアされたと話していたので、それもあって、オリジンと名付けたんです。でも、シェイ、リーンさんが難しいステップを作ったから大変なんです。休みどころがなくてと笑いながら答えた。羽生はこれからのプログラム作りをみんなに共感してもらえるものに、それぞれの人たちが持っている背景に訴えるようなものにしたいとも話していた。見ている側がそれぞれに想像できるような映画のような印象的なプログラム。